皆さんこんこにちは神奈川県人権啓発センターです本センターをね知ったきっかけとして全国部落調査そして部落致命送還その絡みから知ったっていう人が結構多いんじゃないかと思いますでもそもそも全国部落調査って何なんだ ブラックチメソウ関事件って何なんだっていうことを知らない人も多いんじゃないかと思います。で、一つの結論を言います。このブラックチメソウ関事件っていうのは、もう日本で過去最大級、そして今も続いている総会屋事件です。で、今ね、ここのまあ画面にね。 企業名がずらーっとね、こうスタッフロールみたいな感じで流れてますよね、これはブラクチ迷走感を買った企業です、すごいでしょ、この数もすごいし、もう名だたる企業なんですよね。 でこれらの企業のうち、まあ、かなりの数がいまだに解放同盟にお金を払ってます、それはびっくりするぐらい有名な企業、いっぱい出てきます、でまあ、中にはね、手を切った企業もあるんです佐川急便とかね、あとは大津コーポレーションっていうね、布団の会社とかで、そういう企業もあるんだけども、まあ、一部の例外を除けば、もう一度解放同盟にお金を払い出すと、もう抜けられないと。これらのの企業というのが まあ、まさに解放同盟に支配されてるわけです。で解放同盟にお金を払ってるわけですで。なぜ総会や事件なのかっていうと、まあ、本来ね。 何かしら企業が事件を起こしました、その時に、じゃあ、被害者がいれば、その人に対して賠償するっていうのはわかるんですよね。何か不祥事を起こして、公に何かね、責任を取らないといけないっていうんだったら、それは例えば、まあ、まあ、罰金という形でね、企業が徴収されるっていうことが、まあ、本来あるべき姿なんだけども、このブラック相関送還事件については、解放同盟にお金が流れてるんです。解解放放同同盟盟って一民間団体で解放同盟がお金を 受ける筋合いってないんですよね全くでこれは総会屋と同じなんです総会屋っていうのは企業の不祥事がありましたと、でそれをばらされたくなければとか、総会で質問されたくなければ、お金を払いなさいと、な、まあ、何らかの形でね、例えば機関紙を買うとかね、なんか物品を買わせるとかいう形もありますよね。 だからそういう意味では、もうこれは総会屋と全く構造が変わらなくて、しかもまあ総会屋っていうのはね、20世紀の間にはかなり排除されたんだけども、いまあ、だにこの人権とか童話っていう分野では続いてるんですで、企業が言いなりになってるっていう実態がある、まるで陰謀論みたいでしょ、これ、解放同盟にこの、ね、大きな企業がいまだに支配されてるのって陰謀論みたいでしょ。 ででも事実なんですこの致命相関事件についてはもうシリーズ化するので、まあ、今回、第1回なんで、まあ、軽くしか触れないんだけども、まあ、事実として企業が解放同盟に今も、ね、2022年の今もお金を払い続けているこのことについてはちゃんと証拠を出しますちゃんと僕もいろんな証拠を持ってますからねでそのお金の出し方って言っても、まあ、年間何十万円。 ですよね、まあ大きな都市の場合は大阪とか東京とかでさらにプラスしてまあいよいよ有形無形の利益共有ですねだからまあ確実にまだに、まあ、少なく見積もってももう何千万単 位, 単位っていうのはこれは間違いなくておそらくは億単位のお金が動いてるっていうのは私の見立てですまあそれにも当然根拠があります、まあ、こ, のこのシリーズで話していくんですけど、まあ元はですね1970年頃ですねブラック地名相関っていう本が 発売されたというか、まあ総理売られてたんですよね。企業にチラシがこう配られてね。で、それを売ってたのが坪田義継っていう人です。まあ、この人もね。かなり爽快屋に近いような人物なんです。まあ、ブラックジャーナリストと言いますか？で、その頃企業に対してはですね。例えば過激派のリストだとかね。 あるいは右翼団体のリストだとかまあ、そういうものをあの売ってたんですね。まあ、それは企業防衛ということです。企業にそういう過激派とか右翼なんかを入れないと。 入れたらいろいろややこしいことになるからということでブラックリストみたいな形で販売してたんですよね右翼だとかね左翼の過激派っていうのはまあかなりね戦後の早い時期からいたんだけども1970年頃八、まあ、日高校事件というのがあったんですよねあの知ってる人は多いと思います YouTube でも検索したら動画出てきますね、えー、そのブラックアイフ運動団体が教員を暴行したで、まあ、多数怪我人が出て重症者も出たのに、まあ、ほとんどその 詳細っていうのがね報道されなかったんですね。だからまあそれはもう役所とか企業なんかも恐れをなしたんですよ。知ってる人は。 だから、東亜団体からも企業を防衛しないといけないという需要があるから、じゃあ何を売るんだということで、部落のリストを売ろうということで坪田義次さんが思いついたわけです、そして企業に、ね、1冊5万円ぐらいで売ったわけですね、じゃあそれが、まあ、あ明るみになって、もうこれは重大な就職差別だっていうふうに解放同盟が糾弾するんですね。ただ一つ言っとくと 実際にブラクチ瞑想館を使って差別行為が行われたっていう根拠はもうほとんどない、そういうことあったんじゃないかっていう程度の伝聞ぐらいで、まあ、少なくとも文献を見る限り、じゃあ、はっきりとど こ, どこそこの企業がブラクチ瞑想館を使って、誰それを差別したっていうような話は出てこないんですね、まあ、ただ、文献としては、ですね林保館の近くに住んでたから、こいつはブラク民だっていうことで落としたっていうような事例は まあ、あったそうですよ実際そういうのは記録としてあるんだけども、えー、そのブラックチベイ送還事件が差別にね使われた根拠がないっていうのはですねまあそもそもそういうことで振り分けることにどんだけ意味があるんだっていうこともあるしもう一つとしてブラックチベ相関には ブラックの地名っていうのが書かれてるんだけども先生、まあ、いい小技大技ぐらいの単位でブラックっていうのはねだいたいその小技大技の地名の場所のごく一角だったりするわけで、えー、それをそのただブラック地名相関からピンポイントに突き止めるっていうのは。 まあ、私でも結構難しいしね、古地図なんかと照合したりしてで、もう歴史家のやるようなことなんです企業の人事担当者にそんなことできるわけがないんですよ、それよりも、例えば大阪、京都なんかだとね、1970年代、当時って言ったら、もうド派手にド派行政やってたわけだから、まあ、改良住宅が立つ、開放会館できる、でそこで解放同盟がね、絶点つけて活動するっていうことで、もうそっちの方で見た方が早いんですよ。 だからまあこの人はもう解放同盟の活動に参加しているから、童話対策の住宅に住んでいるからっていうことで、ああ、この人、ブラックなんだなっていうことでわかるような状態で、八木市して、ブラクチ迷相感っていうものの存在意義あんまりなかったんですよね、じゃあなぜ企業がそういうものを買ったのか、僕は把握してるかりですよ、まあ、なんとなく興味から買ったっていうところですよね。 まあ、そういう過激派のリストとかそういうものを企業というものが買っててでまあそういうお付き合いの中でまあ買わされたみたいなところがあるしあとはね個人的に買ってる人も多いんですよねでそういう人は他に興味があるからですまあこのチャンネルの登録者数がね5万人ぐらいになってるっていうことから分かるとおり まあ今でもこうなんだから、当時、そのねドア対策はやってた頃にブラックはどこにあるかとかね、全国のブラックのリストっていうのは、単純に知りたいわけです、興味本位として、単にね、それは。だからそういうことについて、じゃあ、興味を持つなっていうのもなかなか難しい話なんですよ、やっぱり。 まあ、古墳巡りとかね、なんか遺跡が見つかったら、そこに人だかりができるなんていうことは、まあ、今あんまりしなくなったけど、昔はね、もっと暇な人が多かったからね、そういうニュースが出ると、ばーっとね、人がこの遺跡に集まったりとかあったんですよね、だからそういう意味で、部落っていうのも、ですね一つの歴史の証しとして、ですね大変人の興味を引くところがあるんですよね。 さて、まあ、今回は こ, のこれだけで話をとどめておくんですけれども、じゃあ、ブラクチ瞑想館、全国ブラク調査、まあ、そのあたりのつながり、まあ、そもそもブラクチ瞑想館というのがどういうふうに作られたのかっていうところについて、まあ、次回は解説していこうかと思います。ということで、えー、次回、ぜひ楽しみにしておいてください。